今日もねいつも、うん、いろいろねイベントがあったらね一緒にやらせていただいたりして共演を一緒にやっていただいたのでなかなかこうできなかったんですけども今日はいろいろ皆さんとご一緒できて本当に嬉しい一日になってます。えー 曲目は、えー、平和でいきたいですけどこれぜひマネマネで入ってもらいたいさっき私もマネマネでねユ、えーシーさんとかちゃっかり踊らせていち ゃ, っ, ちゃったんですけどもあのー、マネマネでぜひぜひ参加してもらえたらと嬉しいですよユーマさん、行こう<笑>はい、そんなわけでじゃあ平和いきたいと思います準備で戻れよろしいでしょうかそれではえ参、まあ、りますお客様にデイ 「あたる場所探して時に涙流がして」「時に髪が出る」<音楽><音楽> right y o k